こんにちは、キーナと申します。今私は水を汲む山の水のもとのところにおります。こちらは榊町の山の上のところなんですけれど榊町は本州で最も雨が降らない 場所なんですからお水は非常に貴重なものです私は毎週できるだけこちらに水を汲みに来ますでその水でコーヒーを入れてます、まあ、こちらの山の水のもとはあの周りの近所の人たちがもう何世代も こちらから水を汲みに来てるそうですなるべく私が水汲んだ後にこのすぐ下にある神社にお参りにお礼もあのうに行きますご覧になっていただいてありがとうございますぜひまたご感想ご意見 教えてくださいまた会いましょう